こうまでもうちょっと来リアねここがねこれこれのちょっとここがもうふそっとそなっていくから。 これまずどちらが正面になるかっていったらこう見ると。<笑> だからここで見てみるとあんまりねここが良くないんですよ。ここの方のがちょっと裏側になっちゃうかもわかんないこれシャレ入れればねちゃんとこういうがあると思うんですけど、はい、この木の特徴っていうのは、うん、今これ丸みきですね。はい でこうずっと上がってきててこここの部分皮ちょっと剥いでみたんですけどねこの部分が一番見どころになると思いますこの立ってるままより動きを出そうかなっていう形でね、うんうん、ちょっと倒してみますこれ倒すこんな感じこんな感じですね正面がこでもこっち側ですね、うん、正面もこっちで決めちゃいますここ見せるっていう形で、はい、これで正面 流れはますね。今まだちょっと全体的には分かんないですけどね、はい、もしうまくできればここを少し割れ目を入れてこれぐっと近づけてく る, る割って下げて近づ割ってできるかどうか分かんないですよ、はい、今構造段階なんでこれ少し割ってずっと車輪を入れていくそうするとここが開くわけですよそうです、ね、これがメインなってこれを上の方でちょこっとかぶせてくるかもっと下げてくるか ああちょっと作業内容は凄そうですよね、うん、そうそ う, そうだからあのすぐにはねできないですよ時間かかるしゃりつけるんだってもう1ヶ月ぐらいかかると思うんでね、うん、ちょっと長期戦の木ですねで今この枝を見ると同じところからねこれいくつも出てるんですよここにこれ整理していかなくちゃいけない塊になっちゃって。 あそうですね、こういうところも取ってって完全に使える枝だけにして、はい、それからシャリが作られるかどうか見ていってまず今日はねこうシャリを入れる線を作っていきます、はい、これ掃除しながらね枝抜きと、うん。枝抜きとこのシャリがどう入るか。うんシャリの第一段階これは そ で, すでこういう前にねこういうシャリが入っちゃってるんで、はい、これをうまく水水が通るかどうかなんです、うん、どこで切れてるかもわかんないですけど植え付くも変わるかもわかんないし、うん、正面も変わるかもわかんないもっと倒してくるかもかんないまだ今の段階ではこういうふうにしようかなっていう構想段階です分かりました、はい、枝から抜いてきます1箇所からこれ出てるんでね、うん、枝の抜き筋をつけます、うん 弓枝とかかんぬきをかんぬきやあとこう1箇所からね、うん、ほらいっぱい出てるんですよこれ枝の筋が見えないからね、うん、これ見えるように取ってきます地道な作業ですねこれは地道な作業ですよ<笑><笑>こういうほらこういうとこにあるから、うん、大まかに取っててあとはあの必要な枝を残すようにしますから、うん、大きく太い枝切るとかはあんまりなさそうな感じですか、うん 茎とかこんなに太いんです。そうこの辺もね。相当太いから細かい。うん細かいのがねいっぱいで出てるんです よ,、うんね、でですよこれ。ここで取り切したら結構太いのできてるんですね。<笑>どのくらいになるかなこれで<笑>多分ねコブになってると思うんですよこれ。コブ単コブができてるかな。終わったらこ掃除しなくちゃダメですねこれね。木の掃除。っていうかな交戦じゃだらちゃか 元気ですよ。うん。すぎっぱなってないさ。うん、これ時間の地道な作業だなこれ。細かいの取れればねだいた大まかな時軸が見えてくるけどね。じゃあちょっと僕も手伝う感じでやりましょうか。<笑><笑>はい。そこはもうちょっと<笑>大体 た, <笑>いたい塗り広げます。すごかったですね。ね バツし何とってたぶんここからどういうふうにいくかちょっと線作っていってみますから。あ, あれシャレ2本入ってますこれ、うん たどっていかないと難しいと思います。 ここはずっと枯れてるほら、こっちが来てるから。この白いのが繋がってたんですか、ね。うんこ、これが半分に割りたいんだよ、これ。動画が<笑>。<笑>大きい木は大変だ。こんなの見てたんですけど。<笑><笑>シャリだけで一ヶ月かかると言ってましたもんね。で<笑>、その後針金掛けして、植え替えこれシャリ入れてきちゃうか、こっちで、ね。<笑>そうですね。三ヶ月。そう。三か月かかる。 動画です。ちょこっとシャ輪入れてるところは入ればいいやね。ここ寄せる。こう、ぎゃって、こう締めれば、ここが割れると思うんだよな、ね。あ、なるほど。ちょっと、のみかなんか一発入れて、うん。ここやっくさび打ち込んで。寄せる。うん。なるほど。やってみるか。解体、かいさ。今やる感じですか。うん、やってみようか、これ。だ<笑>めだったら、もうこっち無くなるからね。全然。好きなように。<笑><笑> こい虫が入ってるか分かんない。これねん虫あ虫 鉄砲虫みたいな。腐ってますね。ここほら、ずーっとこう。背がついてる。本当だ。これ、まだこう引っ張ってみる。あ、ほら。ずーっと入ってるこの虫が。この虫の通った通りに削っていけない、ね。<笑>虫が示す方向へ進んでいい。うこういうのが。 っったんで、<笑>ずっとね虫がこうずっと通ってって、はい、その通りで削ってリードができた<笑>二つになって<笑>真ん中辺来ればいいけどねあんまりこっちやっちゃうとさこう薄くなっちゃってこれだけ取れちゃう可能性あるから。 これあの電動の彫刻刀で削っちゃうとね木目が出なくなっちゃうからね刃の傷がついちゃうからこんなことやってるねん土はだいぶなくなりました、ね、反対側行ってる。入ってる<笑>今みまえたのかね ね、そうだね。うん、ちょっとやばいかなここ預かっってもられ、うん、れ て,、うん、固定されてないなこれ、ねうん、衝撃のでもこっからここを寄せるんですも、ねうんあとこれを 乗せれば勝手にきう薄ちょっと離れたらほらいいじゃな、ね、い。 力出ましたね。ねうん、こ, こいつ大丈夫なんですか、まあ、いらないいい気ももすす。す。するけけけど、うん。安全でででまままここここを見せななくてててはかか。からね。そうですねれの辺そ、うん、そうそ う, そう。もうちょっとやっっみ乗ってきて。 <笑>大丈夫なので一応大丈夫という、うん、ことなんですけど。 ち、まあ、ちょょっっととととの状態もああるる、うん、は、ね、これだけだからちょっと厳しいかなちょっと様子見少しね彫刻しときます。 しばらく見ない部屋に割れ目がここまで来ましたねこれやったんで一回やった先生、全然開けました。おめでとうございますはい、おめでとうございます<笑>広げて、うすっごいこのくらいすごいことがなってるじゃないですかこれ大丈夫なんですかダメになるかわかんないこれいろんなもの削っちゃってるから<笑>水水がなね、はい、これほらここすごいな、ね、こうなるほどで、虫が入ってるから虫うん、これみんな虫の穴だよ これここもそうで虫食った跡がねこっち側にもあるんだよあここだじゃあここが木がねボロボロになってるのもこれ一応ねこうたどってってうまくこう水水がつながるかどうか、ね、これ途中はこう削っちゃったらさこういうのがねこう割っていくとまっすぐあの木目通りで行ってないんだこれここまではいけるよこれここまでは<笑><笑>この先がもうこれだからね 水素がもうここしかなくなっている、うん。ここで途切れて、もう削こ削る衣も虫かな入ってこ。この先どうなるんですか。この先はもしこっちが行ければ、こっちが生きてここまで行けるじゃ、うんうん。こっちがしゃり作っちゃう。全部しゃり作っちゃう。うん、で頭を二つで割ろうかなと思ってこっちも。<笑>ここにうまく割れるかというかあのまだねあの水素今たどっている状態。なるほど。 ほらこれずーっとこうたどってきたこれきてねこっちに入ってきてでまたこっちをこれ全部削る予定削っちゃおうかこれもうシャリになっちゃううんもう一応ね線つけてあるからでそういはもうちょっといけば先がどうなってるかそれによってこう頭二つ割っちゃうあれ、うん、でねここちょっと刃物の傷がついちゃってこれ残りでちょっと切っちゃったねこれね こハムの木だと一番綺麗だなこういうあの木目の流れが出るじゃないとそれらしさがないもんね今やることはもうこう線つけてあるんでこっち側のこっち側ずっと取っていっちゃう先生正月は何してたんですか正月何してたんですか酒飲んで酒飲んで た, <笑><笑>なんでだた<笑>ちょっとこの線をねもうちょっと広げていったので機械で削っちゃいます これ今は冬だからいいけどさび入れて赤い肌出しけば虫入っててるるのかこ道具でずっっとたこれが両方くらいかけた。 所でてそうトンカチでここにあるやつで、えー、と今六本木に展示してある盆栽でこういうのあるんですよ。 ここここのあのの模様もそんな嫌みたいななななっっっっててききたでではいいいいいいかかかここ、ね、ぐぐすすよね S 字型れれれれだけ離ばらあのいらない 水, 水を削削ます、ねはいね、その前にに、ね、必要とうチョークでチョークを書いたところが必要なところ書いたと残すところ書いたところは残す方法 you <laughs> 機械で荒削りしました。はい、今度は手で細かく線つけて削ってきます、はい、この水水の反対側は削っちゃダメです。痛み気にならないですかね。削るのこの木はこことこっち側の木を削っていくとここが残る。水水がどこにあるんですか。この辺にあるんすか。水すがここにあるんじゃないですか。こっちのこの境目とこっちの境目。だからこう削っていくってことです、ね。そうそうそう。このそうそうここ。 こ れ, 削っなるほどこれがずっとあのこの幹の流れの元になりますからね、はい、で今はやってるのはこの皮をきれいに取っていきますからこ れ, これをここに取っていく<笑>、はい、これの繰り返し。これやる場合はこの 木のこう赤い部分このちょっと太い木なんで赤い部分が出るまで取っていんます。から この木目の通りに水水を最初、うん、通り道作ってますからね。中、はい、も同じに向けていくんですよ、ね。全然水水で食い込んでいかないでしょう。うんうんうん、これ、通りに行くから、これ。うん、頂上っていうのは、ここなんですよ、これ。木の頂上。一番てっぺん。はいはい、水水の反対側ことか、とこ削っちゃって、ここを残したいんですよね。本当はここ残したい、うん。あ、でも、もともとててシャリが。そうもうこれ 傷になってか、しょがないからああ、もっとこっち削ってください。こっちにもうちょっといってみます ね, これね、はい。枝がまだ全然できてないじゃないですか。うん、枝できたらよ、よくなりそうですね。まず生きてること。まあ、あれ生きて<笑>まずは生きてることが大事<笑>、まあ。上の部分、どこで枯れるかにもよりますね。うん、枯れたら枯れたで、ね、また。どっか生きてるよね。そうですね。作り直せると思す、うん。作りようがあるから。静岡そのぐらいやらないとね。 まあ、そううっすすすねねままあじ順にできますもんん、ね、<笑>ちゃうんすか<笑>いけるかな、ね。 なんないここれれれで頭ががたた<笑><笑><笑>つちょっと無理かなこれが邪魔してるこが<笑>だってきた<笑>うまくいくかな。 薄くななっっちゃったね、うん、ここ ん, <笑><な><笑><笑><笑>、ねね、んとでうういいびじゃん。 じゃあ、第一弾を、というか、<笑>この前編はこれで終わりと。いうことで、うん、次回。針金かけと植え替えを。針金かけ。やる感じです、ね。それ、もっと綺麗にしてくれますからかな。わかりました。うん、また、あ、枯れないことを祈る、うん、上ですね。面白くなってじゃない。下は枯れないですもんね、これね。うん、ここは大丈夫だよ。うん。上の方。こっちなんか生きるかと 思, う、ね、生きると思いますね。なんか見た感じ。うん、<笑>ここから上、シャリでも面白くないと思います。そうそうそう。うん それでも悪くないと思うんで、うんまあ、ちょっと今後は楽しみと。盆<笑>栽プラスさんもちょっとびっくりしてると思いますよ、多分。これくれた人も。<笑>こんなになってんのみたいなん<笑><笑><笑>、えー。次回お待ちくださ い, い次回、ね、ということです、はい。ありがとうございました。はいどう